中年男が出てきてきねえあのねえー、まああのいわゆる政治ワイドニュースショーみたいなやつ、はい、あれを見てたらあの21世紀の国富論っていうんで腹これ何て読むのかな竹人さんあるいはジョージさんって読むのかな、ええ、この人が出てきて日本の未来について語ってるんだけど、はい、顔がいいのよ。 あーで、大体、ほら、あの、政治ワイドショーとか政治討論ショーとかっていうのは、うん、割とほら、深海魚っぽい顔が並ぶじゃない<笑>深海魚ちょっとなんか圧力に耐えてるぞ、みたいな、<笑>おじさんたちがずらっと並んで、息苦しくなるときあるじゃないはい。なんかずっと奥歯を噛み締めてるような。で、そういう顔が居並んでる中で、この人の顔だけすっきりしてる。おやっぱり、人間60前後で大体人生わかるな。 はい、この後、不幸になるか、幸せになるか。ええ、この人は、幸せになるなと思ってさ。そんないい顔なんですか、うん、でね、この人が今やっていることをその番組の中で紹介するんだけどさ、はい、なんだか鉄腕アトムのテーマソング聴いてるみたいに胸がときめくんですよ。へーそれで、この人が書いた本っていうのを読んでみたくなったんですよね。はい、読んだんですよね。 とも面白くないですよね。<笑>とにかく、えー、ご紹介しましょう。著者は1952年大阪生まれ、慶応大学からスタンフォード大学行き、経営大学院に進んだ方、という、はい。で、男が見てても、やっぱりこの人はハンサムだな、という。んでね、うん、その次に引き入られるのがね、物言いがものすごく静かなの、はい。あのね、一番見せられたのはね、あの、日本の、日本の株式の市場では、 えー、株主、会社は株主のものだという発想がありますけども、それはいかがですかって言うとね、うん、この原さんという人がたった一言ね、バカ言っちゃいけませんよっていうんだよね。なんかね、はい、その言い方が、色っぽいんだよね。あ、はあ、色気があ、はあはあ、バカ言っちゃいけませんよっていうね、うん。で、あの、会社は株主のものであるなんていうね、そんな誤った考えをね、 あの、世の中に広めちゃいけませんよっていう。会社は何のためにあるんですか社会のためにあるに決まってるじゃないですか。株主のために会社があったら、その会社の末路はどうなるかお分かりでしょう。倒産するに決まってますよっていうね。<笑>うん。こういう言い方がね、皮肉っぽくもなく、実に淡々ととい う, う。で、それで、その値はですな、ね、武田おじさんは、はい、私は、まあね、じいさんなりかかりですけど、 あのー、大体同世代のこの方に惹かれて、この人の、え、国府論、国を飛ます、まあ、論文の論ですね。それを読んでみたんですね。でね、はっきり言って面白くないんです。<笑>面白くないんだけども、面白くないから捨て置かれるっていう、あれじゃないんだよね。で、俺、この人かね、この目元がいつも不思議に微笑してるこの人。 なんかかに未来をを感じて面白くないその本を読んだで、これもちろん経済の本で、経済の言葉を私が理解するっていう能力がない。だから私の方にも欠点がある、うんうん。だけどこの人はね、こんな風におっしゃってるんですよ。2004年4月、IBM がパソコン事業を中国企業のレノボに売却した。はい、これご存知ですね、はい。これちょっと話題になりましたよね。 だから、マイクロソフトのビル・ゲイツが08年に経営トップから退陣した。はいはいはい、これご存知ですね、はいはい。なんか禁煙運動のなんか活動家になるんでしょビル・ゲイツさんはね。至らんことやってくれるだってあのタバコ屋のせがれとしては言いたいところですけど。<笑>それから、サンマイクロシステムズのスコット・マクネリーという方も、えっ、ー、と、トップから離れるっていうことを宣言したんですって。はい、うん。で、 この原さんがおっしゃってるのは、パソコン時代の主役たちが次々と今主役の座から消えております、うん。で、ギクッとするんだけど、原さんたった一言5本の中で終わったんですよって。この人の終わったっていうのはね、すっごくショックなんですよね。もうん、IT の時代が終わったって言われたら困るよね。だってまだ我々 IT についてってないですし。そうそうそうそう<笑> でね、この原さんの展開する理論がそうなんだよ。これね、この人ね、こんなこと本の中で言ってんのよ。つまり、かなり言ったでしょ。俺、IT つ、ついてってないでしょ、はい。で、パソコンだって、あの、機能の100分の1ぐらいしか使えないわけじゃない。はい、何が何だか。わかんないよね、はい。で、この方は、その、いわゆる、えー、ドットコムっていうの、ええ、えー、IT、ネットあるいは E ビジネスえ、ね、えーの企業が、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、 これは、その、なんつうのかな。全然、その、もう伸びないっておっしゃるのよ。で、IT っていうのは何かネットとは何かって言ったら、技術が未完成ん。うん。所詮、あの、ネットバブルで、で、その象徴として、これは私も何も経済のことわかんない。私も知っていますけども、01年、えー、のことですが、総合エネルギー取引と IT ビジネスの大企業。 これがあの不正会計で粉飾決算により破綻しましたね。これ全米7位の大企業だっ。お、うん、全米7位の大企業が、こんな不正相談差で簡単に歴史から消えていくっていうぐらい、未熟な産業なんだっていうね。うん。ので、原さんがおっしゃる。もう次が始まってるんですよって言うから、その次って知りたくない何ですか次って。これがすごいの、ね、よ。はい。うんで。よくわかんないんだ。<笑> そのよくわかんない未来に向かって、今週は突き進んでいこうと思います。<笑>おはようございます。武田鉄也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、というわけで、その、お今ね、ネットとか、そういうその IT 関連でばーっと世の中を覆ってるんですけども、あの、時代が終わったんだと。これはなかなかね、この原ジョージさん、えー、やっぱハッとする一言でね、 で、5本の中の21世紀の国富論の中には、えこういう彼の理論が経済用語とともに書かれてるんで、読んでてそんなに面白いという、そのなんか、本じゃないんです。なんか難しそうです、ね、難しいんですよ。例えばね、はい、あのー、不正株価操作あ、イコール短期的時価総額。これはどういうことかというと、発行株数かけ株価を、 あげればいいだけで、馬鹿言っちゃいけませんよ。コーポレートガバナンスの崩壊なんですよ。っていうね。う、ね、ん。で、これ読んでてね。へえって、えー、てなんだろうな、みたいなね。<笑>はーってはみたいなね。で、今、企業を動かしてるのは何かというと、カナさん、はい、ROE というね。はい、株、えー、株主資本利益率。で、これはどういうことかというと、あら利益率を上げる必要がありまして、ねえ、はい。その、ええー。私はっきり言って、よく、 わからないんですよ。はい。はい。えー、この荒利益率とか、株主資本利益率とかっていうのが、こういうのは全然わからない。わかりません。えー、えー、で、そのことがずっと長いこと書いてあるんで飽きちゃうんだよね。<笑>うん。だけど、あの、だんだんだんだんわかってきて、一番はっきりわかったのは、あのー、近代化の歴史はどうやって、 で、こうね、流れてきたかっていう。これはですね、先進国は、近代化っていうのは製造業の歴史で、とにかくどんな国でもまずは繊維工業が起こって、その次に鉄鋼が起こって、鉄鋼から自動車と半導体が始まって、これ戦後ね。で、エレクトロニクスが起こって、今コンピューター。ね。で、この原さんはわかりやすく、 明治維新ってのは何だったのかって、こ、これは、この辺がね、武田さんがすぐ、この辺はすごくわかるん、ねはい、これはですね、内燃期間。蒸気機関がもたらした産業転換。うん、ね。これが、日本を近代化に。で、日本は、あの、蒸気機関っていうのに関して、ものすごく敏感に反応したんだよね。うん、あの、今、厚姫ってやってるでしょ、はい、で、ほとんど出てきませんけど、あれ、厚姫とか、お父っちゃんの成明。 あの辺ありで成明だったのはすごいんだけどあの人がヨットぐらいの黒船をまず作るんだよヨットぐらいの黒船うんあのー、なんかお玉が池に浮かんでるあの凹凸りボートぐらいの<笑>それを江戸湾に浮かべてで成だが断言したのは内燃期間蒸気期間を作れる国うんそそれがそのあのね黒船にやっつけられない唯一の国だっていうねう 俺、それはすごくわかるんだけどね。うん、なんか、あ、あ、あらりえとかって言うと、ROE とかっょっと、も全然わからなくなるんですよ。はい。うん。で、この他、この原さんは、あの、ヘッジファンドっていう の, のの説明もしてらっしゃるんですけど、これもよくわかりません。この人、うまいことおっしゃってるんですけど、爆芝がでかくなりすぎてるっていう言うんですよ。うん。あの、 なんか、池に鯉が泳いでるぐらいの比率だとヘッジファンドっていうのは美しいんだけど、今は池に、う、あの、クジラが泳いでるような状態なんで、はあ、もう、もうヘッジの役割も何も果たしてないんだと、はい。そして、スチールパートナーズとか村上ファンドが求めているものは何、何なのかと。うん、彼らみたいな人たちが求めてる。これは、会社の解散である。会社は、 会社ってものは解散したときに一番儲かるんですね、株主が。うん。だから、借金を減らしといて資産を売っちゃうわけでしょうん。そして解散って言うのよ。そしたら株主に大量にお金が入ってくる。だから、その、ファンド系とか、この人たち、ヘッジファンドの人たちが求めてるのは、会社の解散なんだっていうわけで。で、こんなのは経済じゃないって、原さんがおっしゃるところが、すごいなと。 で、著者は技術あるいは製造という力を持たない企業。それは企業として一人前ではないと。なんかそうおっしゃりたいんでしょうね。はい。物を作らないっていう企業、サービスだけを提供している企業は企業じゃないっていううん。で、この人びっくりしたんですが、ソフトバンク、楽天は IT 産業ではありませんよって言ってる、はい、これはね、技術を買ってきといてそれをサービス業に転換するという。 自分とこで技術を作れないっていうわけ。つまり、ーボーイング社と JAL は違うでしょっていうのよ。はい。これは航空、航空産業として、ボーイング社っていうのがあるとすれば、JAL、うん、は、ボーイング社から飛行機を買って、航空サービス業だっていうわけ。そのわかりやすいす、ねうん。それを、航空産業って一色単にしちゃいけなくて、はい、あの、JAL は、 機材を買わなければならない消費者型サービス業なんだ。んで、これ、俺なりに言うと、はい、これ、あの、原さんじゃないんですけど、じゃあ、スタジオジブリはどうかというと、はい。これ、サービス業なんですが、トトロの映像権に関して、と著作権に関しては、デザインっていう生産を起こしてるわけですよ。はい、ですから、これはですね、 知的工業製品って言うんですって。うん、だから、スタジオジブリは、ちゃんとした製造業になるわこう、こういう発想で、こう、経済界を見ていくのね。な、うん、わかりやすい例です、ね。わ、わかるいいはい。俺が入るとな。<笑>ああはい。その次またそのま丸板の上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、原ジ原ージさん。平凡社から出ております。えー、21世紀の国府論。えーっと、この原さんの発想がなかなかね、えー、こう、なんか落ち着けてくれるんですね。私たちをね。うん えっとですね。物事根本から考えてみましょう。この、えー、21世紀の国論をお書きになった原さんはこんな風におっしゃってます。そもそもパソコンに代表されるコンピューターは、計算のために作られた。うん、そうだよね。忘れてんだろう、ね。そうまのあの、でっかいやつね、はい。2001年宇宙の旅みたいな。う<笑>ん、はあ。で、とにかく、 パソコンに代表されるコンピューターは演算能力、計算能力によって、その、すごく発達するんじゃないかって言われたら、これ横道にそれちゃったんですね。うん、コミュニケーションの方でも使えるって言うんですけど、今はそっちがもう主力になってきてる。はい、こっからがすごいんだな。コミュニケーションツールとしては、パソコンは不出来である。えー そんなことないじゃないですか原さんおっしゃいます。パソコンは誕生してから30年です。ね。うん、容量の方も、えー、メモリ、キロバイトからメガバイト、ゲラバイトまで今改良されてるわけでしょ、うん、しかし、皆さんよく見てください、自分のパソコンを。起動時間、フリーズ等、飛躍的に進化したと言えるかと、うん。起動時間って、初期とあんまり変わりませんよね。 いいパソコンは早いのかなぁ。いやそ、そうでもないぜ。そんなに1秒か2秒で立ち起こるってことないもん。あ、1、2秒ってのはない、めったにないですね。だって1000倍の容量を増やしても、ここまで改良できないんだよ。うん、しかも妙に熱持つし。暑<笑>いです、ね。あれ、怖くないそ行くとね。それとさ、パソコンってさ、あの、安っぽい DVD でいやらしい、なんかさ、 あの DVD。おばさまそれはなしよみたいな<笑>よくわかります<笑>そういうのお、やるんだよ、時々な。あんまり品質の良くない DVD かけたりなんかょっと悩むんじゃんああ、相性があるみたです、うん。うん、うん、うー ん, うーんってうなってんのよ。はい。お前ほんな苦しむなよってさ、こっちは娯楽でさ、適当に見てんだからさ。<笑>おばさまそれはなしよ。<笑>うんうんってなんかものすごく苦しんで、熱っぽくなるじゃん。 子供がカにかかった以上の熱を出すじゃん。こいつ大丈夫かなとこいつ真面目なんだな、基本的には、とかって思っちゃうのよ。なああの、ちゃんとしたね、DV だったら、戦場にかけるはずとかだったら、ちゃんと い, いいんだけど、あの、エロ雑誌の付録についてるようなやつで、ねあの、チャプター1かなんかがないかなと思ってこうね、富江の場合とかっていう、なんか、8章ぐらいに分かれて富江をしたりなんかすると、 んリンゴマークのパソコンが悩み始めちゃって、<笑>その機能はついてませんとか、探したんですけど私よくわからないんですとか、見みが出ませんとか。<笑>根が真面目なんですね。根が真面目なんだ、ね、あれ。はい。で、だからこの人が言ってる、その、この、もしかするとパソコンっていうのは、コミュニケーションツールとしてはもう完成しないんじゃないかって。ここまで、 世界中の人が欲しがってて、世界中の人に売られてて、これくらい進歩の遅い道具は珍しいぜって。ーオートマの自動車なんかに比べると。オートマの自動車って昔、油断すると前にボーンと突っ込んで駐車場から落ちたっていうのがあったんだけど。はい、あれ、1,2 年で解決したんだもんね。んあの、オートマ車の事故っていうのは 1,2 年で新しい発明で、 どんどんそういう事故がないように。その割にはパソコンって、その、あの、容量なんかバカバカ奇跡的に伸びてるくせに、基本的には欠点は全然補われてないじゃないかと。ねえ。えー、原さんおっしゃいます。パソコンは教室へ通わなければならないほど操作が複雑である。で、えっと、現在のパソコンのクライアントサーバー型、つまり、えー、データのテーブルがあり、テーブルに クライアントが座り、そのテーブル越しにしか会話ができない構造にこそ問題があると。とこれはまあ、どんな風に分かりやすく言っていいかわかんないけど、とにかく、えー、ネットでも何でも一回テーブルに座ってデータベースっていうのがあって、で、そこに座ってあの資料が欲しいって言わなきゃいけないわけじゃん。はい、で、でも、その資料は横の人が持ってる可能性だってあるわけだから、俺こっからわかんないのよ。 ここからな、何がわかんないかっていうと、もうそういう時代が来てますって原さんがここから始まるのよ。つまり、えー、PC っていうパソコンの時代から、もう時代は PUC、パーベース、え、パーベイシブ指きタスコミュニケーションっていうものに移行しつつあると。でもう、パソコンってのはもう機材そのものが終わりつつあるんだって。で、うん、そういうネットコミュニケーションの方法を、 光ファイバーで実現せねばならないとおっしゃる。で、この PUC っての俺全然わからないんだ。はあ。私もなんかよくわかります。分かんない。ただ、原さんね、未来はこうなるっておっしゃるんよ。うん。こう、全然わかんないな、言ってる意味が。はい。ただ、夢の話ですから、これしときましょうね。俺で、ほとんど理解できないんですけど、えっとね、例えば、かなさんがお家にいます。で、テレビを見ています。で、テレビを見ていて、えっと、 新しいお家が欲しいんで、うちに流すコマーシャルは、住宅関係のコマーシャルにしてください。はい。と、かなさんとこのテレビは、住宅関係のコマーシャルのみが流れ始めるっていう。なんか、未来な感じがしますね。うん。で、原さんは、それが本当の便利な道具の使い方じゃないかという。え、というわけでございまして、この原さんの未来像、もう少し明日探ってみたいと思います。この次、また明日の学び方の上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。えジ、ー、原常治さん、えー、21世紀の国富論、えー、平凡者から出ておりますが、ちょっと経済の本なんで私はよく理解できる頭がないもんですから、ただ、この原さんの顔つきがね、実になんかこう良くてですね、ああ、この人はやっぱ未来見てる顔だなぁという、うん、そういう、 顔の人でした。はい、うん。で、この人が、こう、未来を、こう、語ってくださるんですけど、なんかそれが、なんかすごくね、説得力があって。で、あの、本そのものは割と、まあ、文字なもんですから、経済理論とか経済用語が多くて読みにくかったんですが、ベンチャービジネスと言 い, いまして、ベンチャー、なんかこう、新しいものを、こう、志している人たち、そういう会社を応援して、そこに投資して、 世界に広めていくということを仕事になさっているという。で、昨日話したみたいに、えー、その、なん、なんていうのかな、個人情報を、えー、データベース化してダイレクトメールを送るわ、えー、ワントゥーワンマーケティングっていうのがあるんですけど、これはプライバシーの侵害ですよね。で、結局、機械そのものがその人が一体何を求めてるのかっていうのを、ちゃんと分かって、 その人のために便利に尽くしてあげるという、そういう機会を発明しないとダメなんだと。だから、えー、カナさんが、えー、家族揃ってテレビ番組を見てると、テレビ自体が傾向を、分わかってくれて、コマーシャルにしても、そのね、カナさんに必要のないコマーシャルは一切流さないで、 花さんが温泉情報を知りたがってると言ったら、その北から南南までの温泉のコマーシャルが流れるとか。<笑>いいですね。<笑>うん。この人はね、そこまで来ないと、うん、あの、いわゆる IT コミュニケーションじゃないんだっておっしゃるのよね。うん。ただある意味すごい閉鎖的になってく気もしますよね。自分の欲しい情報だけが来るわけですよね。うん、そうです、そうです。他の世界。 とこう壁を作っていいくみたいなのが怖い気もしますけどうーんなちょっとあなたあのあのそのそ不安にはあのちょっとよ僕よく理解できないんだけど、はい、そういうテレビが想像できないからねうんただあのあなたでも「パソコンに望むことってない」今「望むこと」うん「いやなんかもっとわかりやすければいいな」っていう。えっともう一つ、はい、あのブログにしても何にしてもそうだけどあの嫌いな人と話したくないよね。 ああまあそうですねで。今コミュニ、あの、でっかいテーブル囲んで話すから嫌いな人が正面にいたりするじゃない。うん。嫌なことありますからね。俺ね、もうね、ブログなんかも楽しいことよりも事件とか嫌なこととか失言とか、ねえ、例えばね、殺人予告とかするだろうはい。そしたらば、自分で自滅しろよな、パソコン自身が。ああ その、そういう、そういうところに殺人予告とかをやった場合は、もう、そのパソコン自体が燃え上がるの。<笑>昔の ス, あのスパイ大作戦みたいに。<笑>だってボンってって煙を吐いてな。それいいですね。うん。あと、超有害サイトの場合は、うん、爆発するとかね。かね<笑>そうすると別にな、警察がやらなくても。<笑>はい。で この人がね、俺、あの、よくわからないんだけど、今一生懸命、あの、力を入れてらっしゃる、ええー、あの、コミュニケーション方法がね、えっと、えー、XVD っていうのかな、うん。で、これがね、バングラデシュで今試されてるんだけど、あの、医療関係に抜群なんだって。 この人の発想のすごいところなんだけどあの通信設備っていうのを必要としないからあのあんまり技術がこうしっかりしてない国でもこの通信システムが使えるわけ。あの治療あの病人の様子を見に行くキャメラマンさんが一人いて皮膚病かなんかを全部バングラデッシュの首都の病院に送り届けるんだって。 でその医師の方から処方を現場で下すっていう。うん、うんであのこの原さんのおっしゃり方がいいんだけど使い古した技術を自分たちよりも低い国に高く売って儲けようというアメリカ方式がもう終わったんだっていうわけ。はい、この原さんの言葉の中で一番そのあのショックだったのは会社は株主のものだっていう発想のもとで アメリカは経済的に急速に力をなくしましたよっていうね。ものを作るんですよって。作る以外に、経済っていうのが躍動するはずがないっておっしゃるのね。うん。うん、そのね、一言一言がね、なんかすごく、なんかこう、身に染みるというかね。はい。で、あのー、 この間もちょっとテレビ見ててすごく興味あるんだけど、バイオ燃料で走る車ってのの基本構造を日本の学者さんがついに明らかにしたみたいですね。はい。あのね、なんかこう、植物でね、モかなんかをね、燃料タンクに入れとくと。藻うん。だから、ガソリンスタンドに行くじゃないたらそこのガソリンスタンドの人がタンクいっぱいもう売ってくれんのよ。<笑> いやまだトウモロコシから作られるっていうのはわかりますけど。もうね、もう、うん、もうね、食物はダメだって。もう絶対おかしくなるから。はい、で、その藻が、藻が水素を発生させるわけ。で、その水素に火をつけて車を走らせるで、この間、実験に成功してんの、ねはい、で、やっぱ原さんなんかそういう新しいビスにパッとね、目が。で、いよいよ明日最終日ですけど、明日の最終日はね、はい、テレビでも 見たんだけどちょっと 感, あの感動したワンシーンがあったんで、はい、それをちょっとこう国府論として皆さんにご紹介したいと思いますんでまたこの続きを おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、さんが、日本、あの、提唱なさっている21世紀の国富論、えー、国自体がしっかりと物を作れる国、それがこれからの本当の、リザヤで稼ごうなんて、そんな消極的経済でどうするんだという、物を作るんだ。あの国はいいものを作るや、作る。 どっかの国から感謝されればもうそれで十分じゃないか。これからは、その、あの、あの国が必要だって言われた国、それが国を飛ませることなんだぞっていう。はい、でね、えー、その、パソコン関係の方の、ちょっとあれはわからなかったんですが、私一番感動したのは、この原さんがベンチャー企業で今一番熱心に、あの、注目されているのが、食用の、 ものたぐ、はい。食用モルイっていうのかなはい。あのね、名前はね、スピルリナ。スピルリナ栽培プラントっていうのをアジアの方でやってらして。で、これは藻なんです。はい。これがね、えっと、牛肉以上のタンパク質か野菜以上のビタミンを含んでて、非常に優れた食品になり得る可能性があると。それで、あの、 かなりね、悪条件でも生育可能なんだそうです、はい。で、この原さんにね、インタビューの方が、こう、21世紀の新しい産業って何ですかって、もうたった一言だったのね、食料に決まってるじゃないですかってね。そ, それはもう本当にそうだよね。やっぱり食料の大事さ。それで、あの、この、あの、スピルディナっていうのを、なんか、青のりみたいなやつらしいんだ。 だけどね、相当、その、自然環境が悪い中でも、これは元気いっぱい育つんだって、はい。で、あの、今一番大事なことはね、あの、小麦から、トウモロコシからガソリンを作ることじゃなくて、あの、トウモロコシとかジャガイモとかに負けない、食物を発明することなんだって。本当そうですよね、考えてみたら、はい。で、このスピルリナっていうのは、全世界を救うだけの、 食料になりうるうそんななんですか、うん、それで美味しければいいですよ、ね。だから、俺原さんのこのすごいところは、調理法だっていうわけほう。新しい調理法。ええー。で、その、こういうものを使って、新しい調理と新しい食べ物を考えるっていうのは、もう日本人は戦後得意とした、してきたじゃないか。全世界、アフリカの人が、 好むアフリカンモンジャーとか。<笑>だって、あの、こないだもうん十周年記念やってたけど、私はちょっとライバル会社の方のコマーシャルやってるけど、はい、チキンラーメンってやっぱり、すごい発明品ですよ。そうですね。考えたら。うん。うんうん、あの、インスタント麺ね、チキンラーメンから始まってインスタント麺。あれ、やっぱり、日本人が発明したんだから、はい、戦後の闇市。 捨てられたうどんの玉を見た人があれをねそれからあのもう一つ日本人のイタリア人も腰を抜かした食べ物えイタリア人タラコスパゲッティこれは驚いたらしいねタラコスパゲッティは日本ですねそうタラコスパゲッティなんてよく思いつきましたよねイタリア人はびっくりでしょうねびっくりしたんだった、はあ、うん で、やっぱ美味しいのよ。美味しい。はい。そしたら、この、スピルイナを使っての何かって、日本の食品メーカーに頼んだら、んなんか俺、うまいの作ると思うんだ。はい。やっぱり、新しいもの、新しい食べ物を作れるっていうのは、ほら、やっぱり、立派な製造業ですからね。はい。明治維新の時そうでしょ、あれ。親子丼にしろ、カツ丼にしろね。あれ、みんな、 あの明治の下町のおじさんたちが作ったんでしょあれ。ななんかできそうな気がしてきますて。そうそうそうそうねまもなく日本は、俺もよく事情はわからないけど、ね、えっと、あの、えー、の、あれが、アナグロがやむんでしょテレビの放送。ああ、はい、アナログが。アナあ、なんて<笑>アナログですかアナログが。<笑>あ、今、なんておっしゃいました<笑>アナグロご<笑>めんなさい、果たす。何を喋っても性的な発言になってしまって、<笑>おじさんの前。 アナログ、デジタル化ですね。デジタル化はす、い、るんでしょ。あれ、デジタル化で話が一遍にできるんだって。つまり、全く思いもかけない、あの、いわゆる、あの、ネットコミュニケーションの世界が広がるんだって。はい、うん。双方向になったりするんでしょテレビから情報が取れたり。そうですね。それの拡大版が、昨日、おととい話したようなことなんじゃないかな。あの、嫌いな人が平気で話に加わってくるっていうのが嫌いなのよ、ブログね。うん、それと、 こういうこと知りたいんですけどって言ったらパソコン自身がなぜそれをあなた知りたいのって聞いてくると面白いよね。<笑>人間って聞かれることによって強くなる、なったりなんかするでしょう。<笑>はい。うん。なんかコミュニケーションってそうじゃん。やっぱ聞いたり聞かれたりじゃない。でも今聞いて聞いてばっかりじゃない。<笑> う, んうん。うえー、原さんが一番最後におっしゃってることでいい言葉だなぁと思ったんですけど。 経済は文化を作ります。技術は政治を作っていきます。これはね、すっごく納得するよね。なんか、つまらない誰かの思いつきとか、無視されてた誰かの技術っていうものが、なんか、ばーっと世の中を一んに変えるような気がするんだ。はい <笑>えー、ちょっとあの、私もよくわからないままだったんですが、やっぱりなんかね、世の中には素敵な方がたくさんいらっしゃるということで、えー、この原常治さん、二十一紀の国風論を紹介してみました。来週はまた別の話題でご機嫌伺おうというふうに思います。この次また、来週のまな板の上で。